バダム幼稚園通来ました。ここ本当に暗くなったわね。クロちゃんよろしくね。双子のクロちゃんがすでに回してたわ。キラーがまっすぐ向かってくる。ゴーストフェイス 闇の法要解除したかったけど間に合わなかったわ破滅が壊れた仲間がワンパンタイムねここ経由で。 二人が回してる方行きそう離れたから今のうちねどっちか見つかった私たちも回さなきゃオブセがチェイスしてるわ キラーがこっちに向かってるキラー離れたどこに釣るかな左には来ない そ こ, こを回してること気づいてないわね仲間が言ってくれてるわしまったわ救助するまで通電は待つべきだった 釣られてる位置が近いノーワンなんて探してる暇ないわ半分は切っちゃうけどなんとか助けられる隙は救助行ってくれてるナイスよ 言うよなくてごめんね、逃げて。クローゼット板を使って。待って使わないの 手前の仲間を起こさないと救助できないわ。 クローデット逃げて。小屋板あったから、なんとか逃げてほしい。あの倒れたクローデット、起こせないかなダメだわ、担がれた。 時間もないしノーワン出し助からないわねプロフェットありがとう。 まずいは柵の向こう側にいるわ。U ターンしても出口は遠いし、出っ歯もない。だったら突っ込んで、相手のミスを誘うわ。脱出よ。